えー、皆さん、えー、お疲れ様ですちょうど18時になりましたので次の、えー、セッションに移りたいと思います、えー、皆さんトーク楽しめましたでしょうか、えー、あ, ありがとうございます、はいえー このあと5人のライトニングトーク、l t トークする方がいらっしゃいまして、順, に順番に進めていきます。1人5分でトークしてもらいますので、まず順番でご案内して、実際にトークしていただきます。じゃなくそんなに お願いしますっ、はいえー、と一番最初の、えー、とトーク、ライトニングトーク者ですが、ミックもユージさん、えー、セレニウムあ、画面出していただっ、えー と, ねえー、とセレニウムパップティア、<笑>ユーザー必見の、えー、とプレイライトでブラウザを自動操作させるコードを自動 生, 生成したよあ、ちょっと。 違い変わりましたね。えっと、<笑>こちらです。はい、じゃあ、実際にお話しいただきます。じゃあ、ええー、三雲さん、お願いします。はい、よろし、はい、よろしくお願いします。 えー、とスライドめっちゃ増えちゃったんで、早速どんどんいきたいと思います。えー、自己紹介です、えー。先ほどご紹介預かりました、三雲と申します、えーと。プライムストラテジーという会社で、えー、と草薙とか、えー、ハイパーオートメーションとかやってます。あとは、あのどちらかというと、私、PHP 関係の人で、えーと、特技は資格試験を一夜づけです。受かるとは言いません。はい、ウェブブラウザの自動テスト、皆さんしてますかというところで、よく使われるツールとしては、セレニウムや、えー、パペティアなどがありますけども、えー、と本日はあのパイ o n やの と相性の良いプレイライトと い,、えー、いと思います、えー、プレイライラトとはという話で、えー、とこちらですねマイクロソフトさんが作っているブラウザのテストツールになります、えー、と私の感覚でいくとあのセレニウムより、えー、と拡張性があって、えー、パペティアよりあの利便性があるというような、まあ、ざっくりとあのそんなイメージであの こ, これが一番いいというわけではないんですけど、まあ、イメージとしてそんな感じでございます えー、と大事なことです。私、マイクロソフトさんの回し物ではございません。ここ、はい、えっ、ー、と、ちゃんと見てくださいね、プライムストラテジーです。はい、話を戻します。では、プレイライトを選ぶポイントっていうのは何でしょうかというところで、まず嬉しいポイント、1個目、Python 公式対応、えー、これしてなかったら、今日お前は何しに来たんだっていう話になっちゃいます。ということなんですけども、実はですね、プレイライト、もともとノードジェネスで、えー、とパペティアと同じように実装されてたんですけど、えー、と後々、Python とか、あと、 ここ特徴ですね。dotnet、c s h a r あたりとかの、えー、プログラミング言語にも対応していますで。Python では pip でインストールが簡単にできます、はいえー。次、嬉しいポイントでクロスブラウザテストっていうのができます。えー、とさっきちょっとあの画面でネタバレしてたんですけども、えーとまあ、大体大きなマルチブラウザ対応されております。 はい、であの実際の、えー、とテストを書くときはあの、ここの部分、書き換えるだけです。えー、Chromium と WebKit と Firefox。えーでえー、とモバイルの場合は、ですねあの、えー、ブラウザのニューコンテクストというところにデバイス名を入れてあげると、まあ、モバイル風な設定ができますと。まあ、ちょっとあのここ書いてないんですけど、Chromium えー、と WebKit と,、えー、と Firefox はあの、 ちょっとソースコードに回収が入っているので厳密に同じものではありません。続いては、えー、っと嬉しいポイントでスクリーンショットとビデオレコーディングというのができますで。スクリーンショットは、えーっとまあ、あのページのところでスクリーンショットって打ってあげればいいです。フルページって今回入れているのでフルサイズが取れましたということでこんな感じで取れますで。ビデオレコーディング、これを私結構好きなんですけれども。 これは先ほどのちょっとあのコンテキストをえ設定するところで、ビデオのえと録画設定しますよっていうえ設定を入れてあげます。そうすると、ですねちょっとここに動画があるんですけど、これ先ほどちょっと撮りました。Wikipedia を操作して、自動でこうして撮りました。最後、全画面出てるのはスクリーンショットフルで撮ったからっていう感じですね。えーとおおおおお 時間がないのに、はい、あれ<笑>、はいえー、続いて、えー、と嬉しいポイントでテストコードの自動生成という機能があります。はい、こちらなんですけれども、えーとまあ、シェル上であの、えー、とコードジェンというのを使うとあの横にブラウザと横にコードが出てきます。で、クリックしていくと自動的に横側が増えていきます。もう分かりにくいのでここだけピックアップしますすこんな感じでククリックするごとに増えていきます。 ドムを、えー、といちいち調べなくていいのでめちゃくちゃ楽です。実際、私この部分だけ抜き取って、えー、と実装に組み込んでいます。あと、ドッカー、Docker、コンテナ実行ですね、これはめちゃくちゃ嬉しいです。えー、と今までの機能、とレコーディング機能とかフルスクリーンショットとかあ れ, あれもヘッドレスですべてコンテナ上で動きます。CI、CD テストとかで使われるのもいいんじゃないかなと思います。はい、えーと コンテナの場所はマイクロソフトの公式ページにあるので、ドッカーハブにはないので、ちょっと気をつけてください。あと、日本語環境は追加で、ドッカーのときの追加で入れてあげてください。あと、注意するところはあヘッドレス、もちろんヘッドレスモードで動作させてくださいというところです。はい、回し物ではないから言える弱点です。とにかくです、ね、3つです。知見や実例が少ないというところと、実装がヒットするというところです。まあ、これは 頑張ってくださいっていうとうころです、はい、で弱点を踏まえると、こういうところがポイントになると思います。で、ちょっと飛ばしちゃって、まとめです、はい、プレイライトは他のツールより機能が豊富で、えー、とただ実例や知見がないので、ユーザー増えると嬉しいなというところと、スライドはめっちゃ増えるなというところと、私は本当にマイクロソフトさんの回し方ではございません、はい、終了です。ありがとうございますと い, うといました ありがとうございますでは次の方準備お願いみ ま, ません、あの何か書 き, 込み書き込みたい方はあのこちらのチャンネル、PyConJP の, の数字ついてないスライドに書き込んでもらえるといいかなと思いますのでよろしくお願いします。 ですか。じゃあ二番目の方、はい、準備 OK ですか。あ大丈夫で す, いいです。色は多分これ大丈夫。わかりました。はい、OK はい、準備ができたということなので続きます。えっ、ー、と続き二、えー、番目は増川さんのトークになります。よろしくお願いします。はいよろしくお願いします。<笑>はい。 ではこちら弊社で実際に行った事例を紹介します顧客に指摘されるより先に改善の意思決定をする仕組みでジャンガーアプリケーションのパフォーマンス改善をした記録ですラプラス株式会社の増川武史と申しますよろしくお願いします、はい、まず自己紹介ですラプラス株式会社に今年の1月に入社しましたでジャン g アプリケーションつまりラプラスの開発をやっておりますあとは社内のデータ分析とかもやってますあとは副業で医療者向けに講師とかやったりしてます で私はマイクロソフトの回し者ではないんですけど、結構、<笑>そうなんか前職、新卒であった前職で、結構、Azure とか G-Share.net やってた影響で、MSK の親しみが深くて、まあ、開発には WindowsWSL とか使ったりしてます、はい。回し者ではありませんので、よろしくお願いします。はいでは、弊社で実施している急ぎます、プロダクションフリーズという仕組みについて紹介します。 はい、これは開発者と SRE の約束でエラーバジェットが高圧したときに新機能開発を停止し、試行開発にコミットするという仕組みを導入しています。でまさに、えー、今年の6月にこれが起きまして、えー、API レスポンス、ラプラスの API レスポンスの 300ms 以内に完了するものの割合が 85% 以上という、S、SLO があって、でそれを毎朝確認してるんですけど、それがまさに下回りましたと、なのでプロダクションフリーズ入りしました。 でまずはボトルネックの調査をしましょうとで弊社データドックを導入しているのでちょっと細かな API や隠してありますがえ遅いかつい呼び出し回数が多い API の特定をまず行いましたこのトータルタイムで相当するとそ の, その API あちょっと<笑>どうしようこれちょっとバッテリーが<笑>困りましたえっと <笑>でも時間はいやちょっと今日持ってきてないんですよねこんなタイミングで少々お待ちくださいそうですね はいじゃあトークで進めますト、トークはいこっちじゃないこっちですね。はい頑張ります。<笑>まさかまさかの。はいでそういう感じでデータドックを使ってボトルネックの調査を行いました。でデータドックで見ると API まず先ほどの手法を使ってまずは二つ あのボトルネックとなる API を見つけて、その API の中の処理を見ることができるので、それで、えー、特にどういう処理が行われているのか、どういう処理が何回行われているのかっていうのを特定しました。で、ちょっとここには出せ な, い出せなかったんですけど、なんか細かいデータベースアクセスがボーボーボーボーボー ボ, ーボーってなってるところがあって、あ、これは N プラ1問題が起きてるなーとか、そういうことが特定できたりするので、えー、非常に便利でした。で、その調査の結果が分かったことは、まあ、決定的な、えー、原因がなくて、もう細かな無駄が積み上がった結果、じわじわと遅くなって、 でその結果、えー、SL を守れなくなったという結果であることが分かりました。なので、潔く一つ一つ無駄を潰していくという、あの一つ一つ無駄を潰して、どんど ん, どんどんリリースしていくという方向で、えー、作業を進めました。はいでえーっとまあ、そんな感じで、まあ、ここには出せないんですけど、N プラ1問題だったり、あとはデータベースからそのレコードを取得する。 あのレコードを取得するときに、そのレコードのカウントだけ欲しいのに、なんか全部取って、連でそのデータを取ってるとか、無駄なカルムをいっぱい取ってるとか、そういった細かい無駄が本当に結構たくさんあったので、それを全部一つ一つ潰していきました。で、工夫したことは、一気にリリースするんじゃなくて、一つ一つ改善してはリリースしていって、SLO の変化を観察することで、じゃあ、どれの改善が効果があったのかっていうのが分かるようにして進めていきました。 まあ、そんな感じで、結果的に API レスポンスの中央値が大体600ミリセックぐらいかかったのが、最終的に280ミリセック半分以下に落とすことができました。はい、めでたく晴れて、プロダクションフリーザー解除となりました。はい、で、学んだことは、われわれ弊社は結構優秀なエンジニアが多いし、みんな日頃からパフォーマンスに気をつけて開発しているというのは当然なんですけど、それでもその頻繁にリリースしていくと気がつくとまあ無駄が積み上がっている。 無駄が積み上がった結果、その顧客に指摘されて、初めてその改善開発を始めるんじゃなくて、プロダクションフリーズで社内で取り決めをしておくことで、顧客に指摘される前にもう改善開発にコミットするということができたというのは非常に大きなことだったと思います。で、えー、宣伝したかったんですが、映せないんですが<笑>、はい<笑>はい、ラプラスカウ会カあちらの方のブースで、えー、ゴールドスポンサーで出店しておりますので、ぜひ明日もいらっしゃる方、 ぜひいらしてください。あと明日の13時から14時のトラックで弊社の電造先生という方と、あとそこにいらっしゃる高橋さんという方、その高橋さんがそのプロダクションフリーズの仕組みを運用してくれているんですよ。私はそれをただ乗りそれにただ乗りしてここで発表しているだけです。という感じなんで、まあその高橋さんとかが明日登壇されるのでぜひいらしてください。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。大きい拍手お願いします。<笑>えっと発表資料これ後であの。 セロとかツイッターとかで発表資料もしよければ上げてもらえると素晴らしい発表でしたありがとうございますはい増川さんはい、えー、ありがとうございました、えー、続きましてえっ、ー、とこの次はですね台湾から来た 方でえっ、ー、とジョーダンさんジョーダンスーさんが発表いたします、えー。今準備中にちょっと説明しながらあのご案内しますね。えっ、ー、とジョーさんさんは、えー、今回なんとイントロトゥパイコン台湾2023という題でトークをいたしますが、まあ台湾でもえっ、ー、とイパイコンえっ、ー、と何回かやってますし私も参加したことあるんですけど、まあそれも含めて。 なんかトークの内容を発表してくださるのかなと思って楽しみにしています。もう少々お待ちください。 はい、あ準備ができたそうなので、えーっと、じゃあ続きまして、ジョーダンさんの発表です。えー、よろしくお願いします。どうぞ。あそう I'm Jordan from い。はい。はい。はい。はい。はい。はい。d い。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。 And also, what we want to do in PyCon Taiwan 2023.、Uh, yeah, so next. Oh,、uh, So, uh, as you,、uh, some of you might know, like,、uh, PyCon Taiwan holds、uh, PyCon APAC 2022 this year, and we already finished on September 3rd. Third and fourth.、Uh, it's an online conference. And we hold this、uh, conference on、uh, Gather Town, and, which is a virtual workspace, so people can gather online in this very、uh, yeah, splendid, <laughs> splendid place uh, online. Uh, yeah, so let me tell you some、uh, like、information about like, PyCon APEC 2022. Uh, we have five keynotes, and、uh, we are very honored、uh, we can、uh, invite many keynotes like Crucial does, and also. Uh, Dustin Ingram,、uh, and also Victor Steiner, and also Iq Bell.、Uh, we can invite it、uh, in PyCon i p e c 2022. Yeah,、uh, very thankful to this. And also, we have like around、uh, 50 talks, and also three tutorials, and nine lightning talks. So, what I want to say is just、uh, thank you all for、uh, joining this PyCon i p e c 2022. And yeah, we couldn't be successful、uh, without you.、Uh, you're, you're joining. And、uh, I'm actually a program team chair, co chairperson in、uh, PyCon APAC 2022. So I know it's very、uh, hard and also not, it's not easy to hold a conference.、So、also, I want to thank s to、uh, PyCon JP members、uh, who hold this conference、uh, yeah, at this moment and here. Okay,、uh, just a、so, uh, brief introduction to PyCon Taiwan. So、uh, basically, we already hold con this conference for、uh, 11 years, and also every year we have like, around 35 or 40 speeches.、Uh, yeah, and also we gather around a u d i e n c e around、uh, 500 or six,、uh, 600 people, and we already host、uh, APEC three times, including、uh, PyCon APEC 2022.、So So, for u reasons you should join PyCon Taiwan, and actually not just PyCon Taiwan, maybe also other Python c o n f e r e n c e like PyCon JP.、Uh, you might be looking for cooperation, or also you want to share yourself, and also you want to like, increase your Python、uh, skills, and、uh, you want to listen to awesome speeches, or maybe you,、uh, yourself you propose some speeches and uh, like g i v i n g your idea here on the stage. Uh, so, here are just some、uh, events we will hold in PyCon Taiwan 2023. So, we also have tutorials,、uh, we have lightning talks, and also some、uh, kind of special things is we have PyCast. So, this is a podcast that、uh, we will uh, invite uh,、like、people who are using Python or、uh, who have experience in Python and invite d them to、uh, tell us、uh, their story. In a podcast channel, we have. It's called PyCast. OK,、uh, okay. so spice <laughs> sponsorship.、Uh, so, this is just a, a quick pa page.、Uh, we are also looking for sponsors. So, if you want to sponsor us,、uh, yeah, please contact us. And oh, okay, so this page、uh, would like to uh, promote uh, everyone can become a PSF basic, basic member. So I believe everyone is using Python here and also maybe in your daily life or in your uh, uh, daily work job. And.、Uh, desu, one minute. Okay, okay. <laughs> Then,、uh, so, so yeah, please、uh, yeah, register as a Python,、uh, PSF Basic member. Everyone can register this. And also,、uh, if you are interested in joining、uh, PyCon Taiwan as a volunteers, well, we are hiring,、uh, not hiring, but just gathering volunteers. Yeah, and also, now I will just sh share some QR code if you are interested.、Uh, here are our Facebook, and also we have Instagram. Okay, give it five seconds. One. Two, three, four, five. Okay, next.、Uh, we also have Twitter and LinkedIn. Okay, so if you are interested, you,、uh, you can scan it.、Uh, tweet, with Twitter, we are、uh, giving the l、like, introduction k e i in English, so you can follow our Twitter and LinkedIn. Okay, and the last page, the s l i d e Okay, we also you have you YouTube this and this? podcast. <laughs> yeah, okay, so you can also like scan this QR code, no problem.、Uh, we actually put all our.、Uh, Talks, Tutorials, all, uh, speeches on YouTube. でー、so、YouTube、uh, yeah, you. <笑><笑>はいいしまう。ジョーダンさんありがとうございました。続きまして、えー、と宮園明さん、準備お願いします。 んですけど次の情報はなんか鉄道関係っぽいですね、私も鉄道好きなのでちょっと楽しみです。です<笑>はい、はい えー、と追加で、えーと ご, えー、と ご, ご報告です、えーと、クロージングの、えー、とトークなんですけれども、18時半を予定していますが、ちょっと LT もちょっと押してまして、ちょっと若干ずれて、えーとえー、とクロージング始める予定です。はい 準, 備 OK はい、準備できたそうですので、えー、宮園さん、えー、お願いいたします、はいえーはい、よろしくお願いします。 はい、えー、とツイッターでは m i p s p a r 略称 MIPS と申しております、えー。初めてちゃんと使えるようになった言語は Python で中1の時に 2.6 を触り、えー、PyCon2012 の時にコア r e は参加したという、えー 経歴を持っておりますというわけで Python とコミュニティに育てられてきた、えー、技術者です、えーと。コンピュータ部で文化祭のために PyGame で通信対戦の、えー、コンピュータ室内で対戦する戦車ゲームを作ったりしていた、えーとえー、高校時代を過ごしていました。大学1年のときに Pixib にジョインしまして、えー、有名なタッドさんに、えーと P、PHP のいろはを教わり、えー、とその後正社員になり、えー、今年半ばにですね円満、えー、退職しましてフリーランスになりました。実は実は務 経験はというわけで PHP しかないんですが、えーっとで、自己紹介、鉄道だとしての自己紹介なんですが、えー、っと小学校前 で, ですね、えー、っと秋葉原の鉄道博物館、まあ、現在は現存してないんですが、ね、に通い詰めていました。長い長いブランクがあった後に、えー、っと浪人時代うん、浪人時代に鉄道に目覚めてしまいました。<笑>好きなものは JR 東日本と写真に写っております D10 型液体式ディーゼル機関車というものです。あのこれは先日、ちょっと只見線に乗って行って撮ってきたんですけど、であと自宅に本物部品を。 をつく集め作った完璧なシミュレーターがあるので youtube を参照してください写真だけなんですけどこれあの本物の部品であのガーって走りますでえー、っと、ジ j ル東日本はですね業務用のシミュレーターを訓練用に持ってるんですねで音楽館っていう開発者開発会社が開発してて本物の映像をもとにあの信号とかの信号とかをこうあの オーバーレイして変えてですね、あの信号や速度制限など様々な制約に従って突然赤になったりとか、そういうトラブルとかのあの対応ももちろんたくさんします。で、コピートライティンがありまして、JL が仮年がなさすぎるってことで。 深澤先生がどうにか儲けろって言いましてあの車両運転しめるた公開ですね私4回行ったんですけど1回3万円でしたあの<笑>電車運転8の日まで行って1回5万円でしたあとメンテナンス現場公開何万円したか分からないんですけど4回参加したりとかなんかそういうことをいろいろやって小銭を集めてたんですが鉄道旅に激震が走りましてスティームでですね本物のあの本当の映像は本物のあの 映像はぎ業務用のあのシミュレータト配信ソフトになりました。こんな感じです。あの very nice b u キーボード操作限定なのは違うでしょうと思って。 あというわけで本題で JR のゲームで外部マスコンを使えるツールを作ったとっいうのが本題になります。でですね、ゲーム用のマスコンっていうのはあるんですね、あの n t e n d o s のゲーム、電車でゴム系にあるんですね。で、これ、私実は鉄道模型の制御用に解析済みで、あの比喩としても認識させてくれるん で, で、自作ライブラリを拝借して、現在の角度、まあ、後ですね、を取得するわけですねで。あとはキーボード状態、入力を擬態してあのやるだけ で, るで、キーボードっていうライブラリがもう、 あるんですよリ i ックスは管理書きが必要なんですけどキーボード入力より快適できないんですね。で 加, 速減速加速する時は Q, Q キーですね減速する時は Z キーとかを押してあのやるといいんですね。であのキーボードプレースリリースってやつにあのバックスペースとか入れるとバックスペースするしあのライト。あの Q って小文字小文字なのがここ注意なんですけど Q って入れると減速が入りますでライト関数っていうのは似たような関数なんですけどこれは注意ですこれはちょっといろいろと変な処理しちゃうんであのこうには向いてませんでしたで、えー、と段階に応じて入力されるので確認したんで、えー、Windows に持ち込んで正常に動作し て, してパインストーラーで言い癖にして配布したらまあまあみんな使ってくれたんでよかったよかったって感じではい見てくださいはい閉じ目10 えー、出発進行じゃなかった制限75残り1分ですっていうふうにもこうあのいいわけですねで今制限があの、えー、と制限まあ25回なんでちょっとあの曲線制限がかかってるんですけどでまだまだチ後なんですね後で で, でちょっとあの こ れ, あでこれでそろそろ戻すかなって感じですねこんな感じだったんですけどもこんな感じでもうゲームができる状態になりましたでみんな結構使ってくれてるんですけどでこの調子で別のコントローラーもやろうと思ったら PyUSB とですね Windows の相性が あ の, のジョイスティックとして認識したからすごい良かったですけどあのパイ USB で残り10秒ですあ の, あのやろうとしたら Windows とはすこぶる悪くて USB 通信に失敗して諦めました両手ハンドルはちょっとうまくいけませんでしたというわけでまあ、まあ、ま あ, ま あ, ままありがとうございました<笑><笑> あ, りま あ, りまありがとうございましたありがとうございました 私が鉄道好きなのでまた後ほど詳細を教えてください。<笑><笑>はい、続きまして、えー、と最後の方で市川さんいらっしゃいました準備お願いします準備してるなんかちょっと小ネタと い, いか、えー、と次の情報なんですけども次は、えー、と今話題といいますかロボットですねラボットというロボットの抱っこできるロボット。 とあるんですそのなんか、えっと、話でトークされるそうなんですけども、まあ、次の話題も私もロボット好きでぜひ聞きたいなと思ってます。 映りましたね、はい、準備 OK ですかね。では市川さん、えー、とトークの方お願いしますあああロボット好きってことで、ありがとうございます、はいえーと。この発表ではトリオユーティルっていうライブラリについてご紹介できればと思っています、えーと。まず自己紹介ですけど、私、グルーブ X っていう会社に勤めております市川と申します。 でこのグルーク X は、えー、と左下 の, このラボットっていう家庭用 の, あのコンパニオンロボットを作ってます、えー、と先日あの、前澤友作さんが全株取得されてああの話題の会社です、よろししくお願いします、えー、とで私はあのラボットの意思決定エンジンとかを作ってます、はい、で突然ですけどこのラボットっていうのはえっ、ー、なんかおかしいですか<笑><笑> えー、といろんな処理、並行処理をしてます。例えば意思決定エンジンの場合ですと、えー、とこれ、Python で書かれてるんですけど、視、え、点、ー、の推定したりとか、サーボの位置確認したりとか、角度指示したりとか、障害物価係検知したりとか、行動計画したりとか、まあ、とにかくいろんなことやってます。で、それをトリオが支えてくれています。このトリオっていうのは並行処理ライブラリでして、ピップインストールで導入可能です。で、右にサンプル載せてますけど、えー、とこのトリオ .run っていう関数に、えー、と関数を放り込んでやれば、非同期開始 で, で、トリオオープンア r y っていうコンテクストマネージャー、 デブロック作ってやって帰ってくるナサリのスタートするというメソッドにタスクを渡してやればタスクが走るという感じですで特徴としては、えーとまあ、非同期なんですけど処理が追いやすくて人間工学的に良い設計かなと思いますで詳しくは Python トリオで検索してみてくださいあと聞いた記事も書いてんでよかったら見てくださいで、えーとまあ、トリオ使ってるんですけど実際はトリオユーティルっていうライブラリを介して使うことが多いですこれはえと名前の通りでしてユーティリティのライブラリですねで、Peep、インストールで導入か で特徴としては直感的に使えるっていうの と,、えー、と、リーダブルなコードを書きやすいです。で、えー、とラボットの意思決定演 ン, ンで、えーと、数年間使ってます。で、コントリビューターズ、この方々 で, で、主にはこのジョンさんっていう、えーと、弊社に所属してますエンジニアが開発してます。詳しくは、えー、トリオティ v で検索してみてください。 でえー、といくつかの機能をご紹介できればと思うんですけど、例えばペリオディックという関数があります。これは一定周期でループを回す関数でして、まあ、こんな感じに、えー、とファームで使うことができて、えー、と秒数指定してやれば、その秒数の初期の 周期でループを回すことができますとかあとは a s y n c v a l u ってやつがあって、えー、とこれは任意の方をラップして特定の値とか線を待つ機能を提供してくれているクラスですで、えー、とこの番号順に処理を追っていきますけど、まあ、この1番でインスタンス化してまして3という値を放り込んでるんで初期値が3になりますでその後とタスクをらせてましてで、えー、とここは重要なんですけど、えー、と WeightValue っていうメソッドに7を渡してますこれ どういう処理しているかというと、まあ、直感的に分かるんじゃないかと思うんですけど7になるまで待機するという処理ですね。で、さっき走らせていたコースタースク側で7をセットしているので、まあ、この時にこのウェイトバリューを抜けるというような仕組みになっています。 機能がありまして例えば、ウェイトとランジションという値が遷移するまで待機する、えー、とメソッドとか、あとはウェイトバリューとかウェイトとランジションには関数を渡すことができて、これがまあトゥルーを返すまで待機するという処理になります。とか、あとはフォア文に、えー、とイメンチャルバリューズという、えー、とメソッドを使うことができて、これは値が遷移するためにループが回るという仕組みですね。とか、いろんなのがあります。 あとウェイトエ a n y とかウェイトオールというやつがあってこれは、えー、とトリオのオープンのアサリをヨットに合わせて使いやすくした関数です例えばウェイトエ n y っというのはもう引数に複数の個タスクを渡すことができるんですけど、えー、とそれら全部走らせてどれかが終わるまで待機するというやつですねでここに例のて載せてますけど、えー、とタスク3つ渡しててこれどれかが終わるまで待機するという処理になってますウェイトオールも似たようなものなんですけどこっちは、まあ、全部の処理が終わるまで待機するというやつです とかあとはムーブオンウェイとかランナンドキャンセリングとかいろいろありましてこれもオープンアンサリーに使いやすくしたやつでえーとコンテキストマネージャーになっててえーとムーブオンウェイはえーと小助スを渡してそれが終わったらブロックを終了させるってやつでこっちはえーと小助スク渡してブロックを抜ける際にえーと 必ずこの答えそこを終了させるってやつです。えっ、ー、とこんな感じでシンプルに使います。えっ、ー、と弊社あの Python エンジニアを募集してまして、よかったら Google X フルマイカハイズエンジニアで検索してみてください。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。えっ、ー、と LT の発表者は以上となります。えっ、ー、と今回えっ、ー、とですね。 えー、応募が LT の応募18名様おりおりましてその中からえっと厳選した抽選で選べた5人となっておりますもう一回えっと5人の方に大きな拍手をお願いいたします<笑>ありがとうございました<笑>続きましてえクロージングに入りますえー、少し時間は押しておりますが準備ができ次第クロージング始めますのでもうしょもうしばらくお待ちください。えっと 黒字の群の場所は同じくこの場所で行います。